埼玉県で買ってきましたいやー買ってきましたよあの有名な買ってきましたよでは何を買ってきたかあがします 十万石いや1万石との遭遇ですよどうですか 十万んじゅ十万石まんじゅ う, じゅういや十万石まんじゅうを買ってきましたよちょっとこれは感動的じゃないですかどうですかねよく見えますかね十万石まんじゅうですよいや買ってきましたよ 反対だったやべえ反対じゃんこうですねえー、っと反対でしたねえー、っとほら十万石万十を買ってきましたよちょっとさっき反対でしたけどちょっとまあさっきはなかったことにちょっとしてではじゃあちょっとさっき反対だったのでちょっともう一回やり直しますね十万石ま十。じゅうよし OK ではこれからですね十万石万十をいただこうと思います いやーちょっとどんなどんな味がするのかちょっと楽しみですねでは行きましょうえー、っと分けるところがどこだろうなえー、っとあありましたねここですね ここにあのテープが貼ってあるんでこれを剥がせばえっと中身が見えるっていう寸法ですねよしじゃあ剥がしますちょっとうまく剥がるかなちょっとなんかこういうテープ剥がすのちょっと苦手なんですよねな ん, かなんかちょっと不器用なんで 今ちょっと剥がれました。あ、ちょっと残っちゃったな。よいしオッケこれでちょっと蓋を開けますね。よし、きました。開きましたよ。ちょっと、ちょっと、これ、手を立って。ついに十万億万円の。箱が。開きますよ。 オープン、オープン、十万個、万十。わあ、一、二、三、四、五、五 i v e 十万個万十は五個入っていますね。 では、一ついただきます。ちょっとこれをちょっと下にちょっと置いて。というか、なんで置くところまで取るんですか。っていうか、そこはいらないでしょう。ほら、順番がごめん、じゃあ、いただいちゃいますよ。 十万石まんじゅうといったらですねあの埼玉のですねあのうまいうますぎるっつのが有名ですよね果たしてどんな味がするのか楽しみですねあったあったここに切り口がありますね切り口があってあここに包装がありますねもう一回包装があるのか 十万億万字が姿を現しました。では。 なんかこのあんこですかあんこの素朴な味わいっていうんですか結構素朴な味がしますねなんか決してうまいうますぎるとは違いますねやっぱり何ていうか飽きのこない味ですねなんかいくつでも食えるようなそんな味だと思いますだからこうガツンとくるうまさっていうよりもなんかこうね 飽きずに食べられるような美味しさですね、うん、結構飽きのこない感じであんこがちょっと甘さ控えめな感じでちょっといいですね、うん、あとはこの皮がなかなかいい感じですよなんか結構結構若干ちょっとモチモチしてる感じがするかな、うん、この皮の感じがなかなかいいですね やっぱりこうまったりとした飽きのこない味わいだと思いますうん、なんていうか結構素材の味が生きているって感じがしますよこのあんこの香りですかいやーなかなかいいですね この形を伝えて。ちょっと見えるかな。以上、十万億万中レポートでした。